それではその中身のですね高速振り変換に関する話をしていきたいと思います。テキストではセクション 6.2 からですね始まってますので順次確認してください。えー、とまずこの話の中では1の原子 N 条根というのを使います。 で1の原子 N 乗根についてはもしかしたら他の授業でもこう何度か出てきたかと思いますので一応あの、まあ、か軽く確認程度にめてあのあのしておきたいと思うんですけれども、まあ、あの K を対とするときにこの K の原オメガがあの1の原子 N 乗根であるとは、まあ、オメガの N 乗がまあ1に等しいと。でそれからえっと あそうですね。で、n 未満のすべての値に対して、整数ですね整、整の整数に対しては、えっと、1にはならないということを言います。ですので、まあ、オメガの、まあ、形状というのを考えたときに、まあ、k が n のときに初めて1になるようなあの数のことを、ま あ, あ、えっと、オメガが1の原子 n 乗項というふうに呼びますで。それからと まあ、ここから先はですね、この K、体形としてあの複素数体をあの考えていきますので、複素数体の話にしますと、その N が正のときに、1の原子 N 条項というのは、これ、関数論で皆さんやったと思いますけれども、オメガ N として、エクスポーネンーシャルのまあ N 分の 2πi ですね、これがあの1の原子 N 条項になります。 なるまあもちろんこれ以外にもありますけれども、とりあえずこれは実質の原子 N 条根で最も基本的なものでしょう。それからあと、1の N 条根としては、このオメガ N ですね、原子 N 条根の形状ですね、形は整数としますけれども、このオメガ N の形状が1の N 条根になることが知られております。それから、ここから、 今回のその話では1の n 条項の性質としてあの主に以下のものを使います。えっとまず最初はですね、これ、えっと、まあ n が0以上で、それから k が n 0以上のときに、その、まあオメガのと原子 dn 条項の d k 状が、えっとオメガの n 条項、あ、1の n 条項、ごめんなさい、1の n dn 条項の d k 状が、 1の N 条項の形状になると。で、ちょっと分かりにくいかと思うんですけれども、例えばですね、M が偶数のとき、例えば、えっと、えまあ、M が、例えば8条項だって、M が8であったら8でいいんですけれども、えっと、8のときの、 えー、と原子1の原子8乗根の例えば4乗っていうのを考えるとそれっていうのは実はマイナス1ですからそれは実は1の原子2乗根ですね。っていうふうにこうあのオメガのインデックスな何乗根のインデックスとそれからその上の型の指数をですねうまく共に割ってこう表せるという性質があります。 というのが1つ目ですねでそれから2つ目の性質として使うのは、えっ、ー、と、n ですね、性の n がもし性の偶数であるならば、えっ、ー、と、もしですね、今、うんと1の n 条項っていうのを考えた、1の n 条項が例えば n 個ありましたと。で、それをうんと全部、あのー、例えば2乗したものが、えっ、ー、と、一の、ちょうど1の2、二分の n 条項になるということも、あの、皆さん、 わかると思いますそういう性質も使います。あ と,、えっと、この3つ目に使う性質は、相和補体と呼ばれるものなんですけれども、これはの N を正の整数として、それからの K が整数の時に、えっときに、この1の N 乗根、原子 N 乗根 の, あの、えっと、KJ 乗ですね。だから、うんと 一乗、あの、け k、k 倍の、なんだ、えっと、k 乗、2k 乗、3k 乗っていう、あの、数の和を、こう、取っていきます。だから、n-1×k 倍、k 乗ですかね。まで、あの、和を取ったときに、えっ、ー、と、これは、その、k が n を割り切るか割り切れないかで、まあ、結果異なると。で、もし、えっ、ー、と、k が n、n が k の倍数でなければ、えこの和はゼロになって、で、逆に、 えー、と、まあ、n が k の倍数か、えっと、どっちか、えっと、n が k の倍数のときには、えっと、n に等しくなるというのが、あの、この相和放題と呼ばれる性質です。これも後で使います。